次は、制御構造の組み合わせの、えまあ、第2回目です。前回、最後の方で制御構造の組み合わせという話をこれだけしましたけども、これは重要なので、これをもう1回練習しましょうということですね。で、まず、簡単なプログラムでは、制御構造として枝分かれだけとか、繰り返しだけとか、一つ使えば済むというのもありますけども、少しコミュニティタプログラムになると、 ある制御構造の内側に、さらに制御構造を入れるということが必要になります。うん、例えば、先ほどの例でも、最大1とか、えー、符号の中にありましたね、そういうものが。ここではですね、例として、1から99の数を順に打ち出すけれども、ただし3の倍数のときはフィズン。3の倍数ではなく、5の倍数のときにはバズと打つそういう例を考えています。うん、実は、 これは何から来ているかというと、ですね。昔からある遊びでフィズバっていうの。フィズバっていうのはですね、1、2っていうふうに和になって順番に数を数えるんですけれども、ただし3の倍数の時には数じゃなくてフィズっていうの。5の倍数の時にはバズっていうの。それがちょうどこれなんですけれども、実は3と5両方の倍数、まあ、つまり15の倍数ですね。その場合にはフィズバズっていうんですね。だから、1、2、フィズ、 4、バズというふうにこう数えていって、15の倍数になったらフィズバズ。間違ったら出兵とか。日本ではそれになんか似た話として、え牛、ー、乳に世界の鍋屋さんという人が、えー、3のつくかと3の倍数の時にああふうになりますっていう芸がありましたけども、それもこの辺を元にしているというふうに言われています。えー、では、実際にこのプログラムを見てみましょう。 3の倍数のところかフィズ。から、えー、5の倍数がバズ、えー。変数 i を1から99まで変えながら繰り返し、もし i が3の倍数ならフィズと出力。そうでなく、i が5の倍数ならバズと出力。そうでなければ、i を出力。で、枝から呼ばれる。以上。で、1から99というのは、えー、まあ、前にやった、ステップでも、あるいはタイムでもいいわけです。 そして、えー、この、そうじゃなければというのは、先ほどやった、L、else if を使えばいいわけですね。うん、では、これを実際にプログラムするとね、def p h i c s 1から99まで i を5 つ, ずつ変えながら繰り返し、3の倍数なら fizz、5の倍数なら b u そうじゃなければの数字をそのままやってみましょう。えっ、ー 早いんであっても言ってしまいましたけども、えー、確かにフィットとかバットとか出ながらやってで今回の話はね、こういうふうに今は、えー、ステップという繰り返しの中に、ダイヤからのイフ・エルジーズが入っていましたが、こういうふうに組み合わせていくことで、いくらでも複雑なプログラムが作成できるということをまあ復習しているわけです。 それでは演習問題なんですけども、えー、今のフィズ1のプログラムを打ち込んでそのまま動かしてください。動いたら、繰り返し枝だらけを組わした次のオーナープログラム例題は5の倍数であっても3の倍数のはフィズだったけども、逆に5から99の数で5の倍数はまずバス。5の倍数でなかったら3の倍数は全部フィズ。それ以外はその数。逆にしたらどうでしょう。B はですね、 1から99まで打ったすが、3の倍数はフィズ、5の倍数はバズ。3の倍数かつ5の倍数のときは、フィズバズと打ってます。これがフィズバズ問題です。それ以外の普通の数はそれも悪いですね。はい。C はちょっと難しいか。0から99までの数。今度は1回だじゃなくて0回、0か2の倍数でも3の倍数でもないものだけを打ったす、はい。今度は D はですね、 0から99までの数で、3の倍数と3を厚く数のときには数値の代わりにほとり出まあ、これはさっきの世界の鍋あったの問題ということになります。この後も練習問題があるんですけども、えー、これらはですね、前回出た NC5 から7とほぼ同じです、ね、やってしまった人は5から。 でえー、今回解説がちょっと多いので、えー、次回解説するので、ここで再掲しています。演習にはですね、2数 AB の最大高枠数のアルゴリズムを示します。X と Y の最大高枠数は、X と Y が1つなら繰り返し、X が Y で大きければ、X-Y を計算して X になります。そうでなければ、Y-X を計算して割 り, ります。それをかで割る。繰り返しります。 X を返すとすれば、X と Y の最大公約数になっています。なぜこれで最大公約数かというふうな理由もきちんと考えて書いてください。そういう問題になっています。演習さんはですね、正の整数 N を受け取り、N が素数か否かをトルフォイルで返すルビープログラムを書く。疑似コードをまず書いてくださいね、ということになっています。で、N が素数っていうのは、 n は2から n マイナスのいずれで割っても割り切れない。割り切れないというのは、乗与が0でない。乗与は n ダッパーセントで計算で。じゃあヒントです。演習用までね、正の整数 n を受け取り、n 以下の整 数, 数をすべて置った。持ち時間10秒で、いくつの n まで処理できるかを調べましょう。これは、まあ、早くする練習をしてみましょう。 ということかね